お久しぶりです太郎です、す太郎2週間ぶりだと思うんですけどなんと私26歳になりましたたくさんのダイレクトメッセージや LINE などありがとうございますちょっとねちょっとね普通の美容動画と今回は全然異なるんですけれどもご報告としてもうあんなバカやってた太郎が26歳になったよっていうことでえっと説明報告動画としてさせていただければと思います目標は 普通に年賞1億年収1億を出る会社を作ることアイドル事業でえー、っと、今年中に武道館立たせること化粧品を5000本売ることを目指して頑張っていきたいと思います、ね、美容の方もねたくさん充実動画たくさん出すのでぜひ高評価チャンネル登録お願いします充電がもうないっていうクソ展開が起きてるのでこんな感じで終わらせていただければと思います一応ねこれ終わるまでちょっと待ってみます